必ず勝って生き延びる科学は人には見ない私もそうだ敵を殲滅して勝利を掴む。 今回チャンピオンですこっちへ行こう。 スナイパーマガジンを発見したレベル4だラウン ド, 1 リ, ドリングのカウントダウンが始動<笑>リロード中だ。 リロード中だスナイパーストックを発見レベル3だ撃たれている私に頑敵を恵み給え 攻撃されているここに敵がいる、まあ、攻, 撃攻撃されている敵を確認まずい 他の部隊からも攻撃されてててていいるるるが確認<笑>まだだ見えるぞリリローーーーードドド中中傷を手当しルえるよシールシシチチャジまで後ここに敵がいる。 いる複数ダウンリロード中だシールドをリチャージする主審が眼力を与えたもん アルティメット準備完了狩りが始まる敵が深渦に複数の部隊に攻撃されているリロード中だ警告 リ, リングの閉鎖が始まっていません撃揚してくた現在位置を確認しろ 輸送中「あのアパッケージのダイオンスは欠点位置となります」とあのカーブはどうなっている答ているこの僕が保管庫の鍵を手に入れたよやったリロード中だ攻撃されている残りギター半分輸送キッ発見クラップルを使うよ